今日はたった1分半で体がめちゃくちゃ柔らかくなるそんなストレッチ一緒にやっていきましょう体が柔らかくなると体の背面がしっかりと伸びるのでお尻がクッと上がってとっても姿勢がきれいになるんですよビフォーとアフター一緒に見て最後までやっていきましょうそれではまずビフォーですね今日の前屈チェッ ク, ェックふーっとね今日のね床までどのぐらいかなと、ね、自分で してチェックしていきます、はい、ゆっくりと起き上がってそしたら今度は1個目のストレッチこの肋骨ありますよねこの肋骨のところに指をうーっと入れて横角膜をほぐしていきます指のね関節このぐらいまでは肋骨の向こうに入るぐらい横角膜が柔らかくなるととっても体柔らかくなってきますよそれではね一緒にやっていきましょうはいはい この肋骨ににながら、特に、ね、真ん中ね、うえってならないように注意しながら、でもね、真ん中が硬、ね、く、横隔膜が硬くなるとすごく多いので、こうやってしっかりと指をね肋骨の中に入れるように、横隔膜、しっかりほぐしてあげます。横隔膜って、ね、副交感神経すごく集まっているので、メンタルも、ね、副交感神経が優位になって、自律神経のバランスも整っていきます。 右足立てて左膝は正座両手前について吐いてで上半身の、ね、体重をこの右のももに乗っけちゃいます大事なのはこの時右の膝頭とつま先が同じ方向を向いてるようにしましょう膝がが、ね、中入っちゃったりとかしないようにしっかりとつま先と同じ方向 上半身の力全部抜いて、右のアキレス腱、ふくらはぎ、お尻、もも裏伸びているのを、ね、感じられるといいですね。はい、そしたら今度、足交代します。左の膝立てて、で、吐いて、上半身をももの上。なるべくね、縦膝ついてる方のかかと床から離さないように、浮いちゃってもいいんですけどね。で、大事なのは膝柱と つま先の人差し指同じ方向ですでなるべく膝がつま先よりも前の方に、ね、膝頭がつま先より前の方にくるようにぐーっと体重をかけて足首もねほぐしていきましょう足首がね歪んでくると体の姿勢が崩れてくるのでこうやってしっかりとねほぐしていきますはいそうしたら両足をこうやってついてかかとも、ね、下おろせればおろします 両手前に出して転がらないようにするか転がっちゃう人は手前についていきましょうでお尻をかたりトントンと足の、ね、間を眺めて背中を丸くしてトントンとしていきますこれも上半身の力全部抜いていきますねかかとつく方はついて手前に出してトントントントント ン, ト ン, ト, ントンとやっていきましょうもう本当に歪みいにね手ついてもいいですからねふー それでは前屈チェックしてみましょうさしてるねうーっと床にね手がついたーっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかねこうやって横隔膜をほぐしてあと体のね背面をしっかりと伸ばすことによって前屈がしっかりできるだけじゃなくてねこういうふうに 短くなってた体の背面が伸びることによってお尻が上がってきてあと下腹がなくなっていきますたった1分半たった1分半ですけどこれだけ劇的な違いがあるのでぜひ毎日気づいた時でいいのでやってみてください。はいこちらのチャンネルでは40歳以上の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方や 忙しいママたちでも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズ骨盤低筋呼吸をご紹介していますもしこの動画お役に立ったら高評価ボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします今日は人生で一番若い日ですもしあなんかやってみたいなって思うことがあったら明日に伸ばさないで今日始めてみましょうさようなら